はいこんにちはずっと心拍のちっちゃいたび込みがシリーズがずっとありましたんで、はい、ちょっと大きな五葉松をやってみようかな、はい、この木はもともと三冠でして、まあ、こ, こ, ここに1本あったんですねでそれでこちらの中にも非常にね雰囲気のあるいい木だったんですけどここが枯れたことで実は、えー、と5年ぐらい前なんですけどこう V 字にですね切って寄せたとで、ねえー、もう枯れるんじゃないかと思ったんですけど何を V 字に切ったんですかん v 字ここ ここが三間でここはあったんですけど、これがねもっとカエルまたなったんですねこういうでカエルまたなってたんでそれがあまりにもみっともないっていうんでここの真ん中を V 字にこのこの中をほうほうほうで、えー、こっち側ですね切って寄せたってことですかここをそうなんですよ V 字に切ってすごいあらすあ仕事というかやりましたほうほうでもう本当に枯れるんじゃないかっていう状況だったんですけどまあ 元気に生き延びてくれたということで、<笑>でまあ小型化にねえっ、ー、とシフトしていこうかなと思ってるんで、まあ今回のお祭りに五月のお祭りに出したいなと思って、さっきちょっと話したのは2つに割った方が高く儲<笑>かるよとか<笑><笑>いや話に<笑>なったんで、でねちょっとこっちがね太いんですよね、はい。こっちがご主人でこっち奥さん。うん 奥 さ, んまあ、奥, さん奥さんちょっと太っちゃったんで<笑><笑>これをねもう少しこう間隔を上げてです ね, ね, ねそうするとこういうね裏なんかでこういうのを作っていくと、うんうん、雰囲気がきれいに針金かければですね雰囲気出るんじゃないかなと思うんでちょっとこれ一回鉄筋は外してですねもう一回かけ直して今ここぶつかっちゃってますんで、はい、もう寄れないんでもうちょっとこういう角度で鉄筋をやって、うん、ちょっとこれを下げると。はい、でででその上で、えー、針金かけてですね 整えて創刊風の木を作ってまあお嫁に出すと<笑><笑>ちょっと調待作になるんでえ、まあ、今日十分で十分で調待作は自分でや、えー、れかあの時間かかるんではい、はい、えー、っと今日と明日と二日間かけてちょっと針金をかけていきたいとたういうう思います。はい。ちょっと作業は表の方で、はい、本日の動画はマダボンサイさんの提供でお送りいたします。マダボンサイさんありがとうございます。 鉄棒外すんですけど、はい、ちょっともったいないせっかく下くっついてるんで、うん、こっちだけ<笑>ごめんなさいゲップし<笑>こっちだけちょっとやり直してですね、はい、もうちょっと低い位置にやりたいと思いますんで、はい、一回これだけ取っちゃいますね交差しちゃってたからこ う, そうあのしたんですよねのそうこれね多分 こ, これがもっと後ろに来てたんですよね、うん、とりあえず寄せただけなんで。 それを引っ張ったんだけど、ここまでしか引っ張れなかったっていうところなんで、これをもう一度う あ, れだなかかあ下がしっかり固定しちゃってるからえあ、そうか、上くっついてるか。たか。これがあれからだ。あ上も、ここもそうだ、うんはい、戻りましたね、そしてちょっとグッと行っちゃう、うん、よしじゃあ、ここで一回止めましょう どうなってに固まるんすかいやこ の, このまま鉄 棒, <笑>鉄棒のまま打るようになるかもしれないですね鉄棒をかけたまま打っちゃう打っちゃうそうですねしょうがないですねこの狭い2本近い距離で固定されるかどうか今ちょっと不安ですね、うん、結構下げるんですねそうですねいやここまで全部下げるかどうかあ戻るのも考えて、ええ、そうですね ここがなもう一本あれかな針金かけるかなとそしたらこれで同じあれ針金使ってですね引っ張りたいというふうに思いますんで<笑>いよいよ来週から国風展がだから2週間後で<笑>から<笑><逆か笑>この動画はいつかわかんないですけど2週間後ぐらい二週間後ぐらいですかね 話しばっかり い, やいいわいいわ話しばっかり<笑>、はい動いあます、ね、バ, ッバッテンにそうですね。 こっちはね上がりそうここ上がりそうなんで、うん、こっちを避けたいんですね、はい。ちょっと見た目は良くないですけど、二本もうつ、ん、いですかね。もう2箇所と か, とかそうもう一箇所ねここで引っ張りますね。はい、ちょっとねあのこれやると針金、ね、かけ辛くなる時あるんですけど針金、ね、かけにくいですよね。 そうそ う, そ う, そうかけづらいだからそこは切ってかねかけないで枝だけにかけるようになるかもしれないし、うん、んないって言っちゃうんですよねしない品が悪いですねしんないかもしんないかもしれないぐ<笑>っとここはかああここは緩んじゃったもんいらないか上にいらなちゃったですねもうちょっとやって終わりにしましょう、はい うん、まあ、離れたことは離れたんですよね。よ、は、し、い、じゃ、あ、これで、針金かけを、かけていきたいので、あとは、長い、長いですから。<笑>ちょっと 正, <笑>、はい、正面、見せてもらっていい。あ、そうですね、ごめんなさい。えー、あの、やっぱ、ここはね、あんまり、やっぱり、開きたくないんですよね。はあはあ、そうなんで、一応、こういうふうに。ぐらいに見せて。はい、いいんじゃない、この辺ですね、ちょうど針金のところを。 いい、なんか い, い気になりそうな気がします。ね。感じがない。うん、もしも、しかしたら雰囲気がもう見えてきてるかもしれない。し、知れない。<笑>丸鉢かなんかに。るのかそうですね。南蛮橋なんか入ったら、うん、おしゃれな。いや、もともとこれやっぱ、すご い, いい気だったんで、うん。まあ、ここを開いて閉じてもいいかもしれないですよね、うん。知れないですね。<笑><笑>はい、じゃ、針金が。え、針金がけよう、はい。ですね。十二番。十二番。え、はい、針が、結構十二番になってくると。<笑> そうですね、体外かけは、下からと、と、特に向きはどっちもいいですね。<笑> あ, あ、そうか、抜く枝ね、抜く枝たあ。あ、ちょっと針金かけながら。抜いてくえ、抜きます。はい、ま枝、あ、をこう、ちょっと下げてって、ぐらいの、ね。そうですね。感じですかね。そうですね。そんな大きく変更しそうなところなさそうですもんね。そうですね、まあ、先端の、あれを切るぐらいですかね。なるほど 針が、ね、太いんで隙間開いちゃってますね。今日はラジオペンチじゃなくラジオペンチです。その や, やっとこう。う、はい。十二番だとやっとこ欲しいな。やっぱりやっとこで書るようになっちゃいますね。うん、すね購入する人はぜひ盆栽キューストアで<笑>そうですね。はい、<笑>買えますので買えるんでぜひ、はい、あると便利というかないとできないかもしれないですね。盆、う、栽、ん、ね, はね必需品ですよね。うん、やっとこう、うん。ちょっとこう隙間開いたの、ね。うん 2月の中旬ですか。ですね。公開時期は。ですね。撮影は2月の3日かなきゃ。2月の4日ですね。4日です。えー、<笑>そこ大事なところなんで、はい。間違っても5日、6日とか言わないように。<笑>なんでですか。か<笑>じゃ あ, さあ心拍の話で。<笑>どうかね。<笑>でい<笑><の話><笑><笑><笑>はい。とりあえずえっ、ー、と10番と12番ですね。太、はい針金かけが終わって枝にですね、ええ針金かけを。 しましたので、これからもう今度小枝の方で14番えー、それから16番というのをかけていきたいと思います。多分ね14番16番かけたぐらいでだいたいこう枝の位置が決まってくるので、そうするとうん例えば長い枝とかですね、例えばこういうのをこう下げていったときに、この辺が多分長くなってきて、こうやってやったらここでこの小枝で棚ができちゃうんで。 切っちゃうとかう、うん、そんなのが多分出てくると思うんで、はい、十四番十六番ぐらいまでですね。もう一回かけてみたいと思います。お、は、願いします。はい。きさんは、私は<笑>これは私、ね、車間だったやつを、もうちょっと畳もうかなと、はい。もう一つですね。これからですね。うん、はい。ここだいぶ詰めましたけどね。はい、私取りましょうか。いいですか。<笑><笑>はいはいじゃあ、はい、頑張って頑張ってください。<笑>頑張りましょうお互いに お願いします。今日はは終わなないいいい。ででで。でですすすね、ね。多分とりああ、えず番、番番<笑><笑>っててて。<笑>なんだ18番をかかけくく感 じ, ですかじゃあそう 十六番を飛ばして掛けるって結構厳しいんですけどそういうのも無理無理十四番でかけてやってますけどえ、そうか<笑>買えばいいのかか<笑>えばいいのか<笑>いくらすんだろう<笑>ちょっとこういうね三つ股とかちょうど今やったところ抜けられてきたんでちょっとあの十四番終わったところでまだかける枝あるなもうちょっともうちょっともうちょっとでもう明日にジャンプしますかあ、じゃあ明日に ジ, ジャンプしましょうか<笑>じゃあ今日はこの辺で お疲れ様にしたいとうでわ<笑>、えー、っ 一日たちまし た, ました、はいはい。今日二日目きのうの午後に続いて、えー、今日これをね仕上げたいと思いますんで、えー、まあ優しいね流れのあるような木に作りたいかなというふうに思いますんで、うんはいはい、細かい針はね細かい針なんです ね, ねちょっとここまでね午前中でかかるかどうか結構まだあるんで、まあ、頑張りたいと思いますはい、はいははい、じゃあい後ほどはい<笑><笑>これですね 枝を切る 今, あそうです、ね、今針金枝を切るということで<笑>今針金かけてる途中なんですけど長さが大この辺で揃えようかなと思っててでこれは、まあ、上にここら辺ボリューム持たせることできるんですけどいかんせん長いんですよここがこの枝がありますんでこれがこっちにこう来るとここの隙間は埋まるかなと思いますんでこれは取っちゃうはい、はい この辺もですね。これもこういう短いこの辺の短いちょんちょんちょんちょんちょんとこの辺で作れますのでこれの先端を切っちゃうてましてこういうのはねあんまりではよくないんですけどこの辺を埋めるという意味ではこれが生きてきますんでこれは取らない長 い, いなももこの辺もちょっとこういう目でこれとかこれとかこれとかこ れ, かこれ下にもありますんでこの上のえこれ取りますね えいあのとこで、まあ、かけながら少し短よ輪郭ですね輪郭ですね。ま, すです輪郭でまあ、畳み込んでこう縮めるのもあるんですけど、うん、結構芽吹いてるんでこういう例えば先端に1本こういうのがあれば切っちゃうとか、うん、ちょっと元気がよすぎるというかこれに芽がいっぱいありますんで こ,、ね、こういうのででこれ辺の長さで作っとくとちょっとこれが先端。 引っ張っちゃってるんで、そうですね、輪郭ですね。ここで、ちょっと針金かけながら、剪定をしていきますんで。はい、もう少しもしかして。はい。はい。終わんないですね。い<笑>はい。えー、もう、こっち近くなって。<笑> 日も遅 れ, れてですね、はいえー、滑り込みセーフっていうギリギリ<笑>え篠、ー、宮 が, が終わりました、はい、昨日から、うん、やっていて、えー、と2つに寄せて相関に作ったんですけどんとこれはもうちょっとお祭りに出してですね、えー、5月のですね、えー、次持ち主の方がお好みで、えー、と2つに分けても構わないとかあっちゃってですね、うんはい、ということで、えー、と作ってみましたとりあえず相関風に作ったっていうことで、はいえー、とそれぞれ単品で見れるようにう枝数は少し残してます ちょっと多いんですね、うんうんうん、この辺も多いし、ただ、あまあ、ここを意識したのは、ここに、こう空間が見えると思うんですね。そう で, すねねで、この辺の空間、の見えるところに、こういうような裏枝が見えてくる、こういうですね。うんうん、裏枝が見えてくるとこうですかね。はい、そこら辺が、まあ、この辺の雰囲気が、まあ、いいかなというところ、ですかねいいの。はい、はい、うん、いいですね、針金かけて、こう、棚があ。そうですね、棚ができると、それらしくなってきて、うんうん、で、これでぐっと下げたんですけど。 これがこう今度、ね、横にな少しこうやっぱり上に上がってるような感じでかつここに空間を作れるまあギリギリのところかなっていう感じで引っ張ってますんで、はい、お好みの方はお祭りで<笑> 5月ですよ ね, 月ですねだいぶ先のだいぶ先それまでには鉢ももうちょっといいやつに見えてはい。 にしたいと思いますので、うん。あれですね、今回一本枯れて。ね、もうどうしようもないなという感じ。そうなんですね、本当はね、これ変えて、こう変えるまたのところを、あのー、取ってればよかったんですけども。うん、ま あ, あ、ダメになった木を再生させた と, と。なるほど。いうことで、まあ、こんな風に作ってみましたということですね。うん ということで、<笑>もし枯れても諦めないで育てれば、はい、なんとかなると。なんとかなるということですね。はい。手放す理由は大きさですか？そうですね。もう大きいんで、うん、もうタンもいっぱいでね、え、ちょっともうやりきれないんで、少し私にとっては大きいのかなということで手放そうかなっていうところですね。なるほど。はい。あ、そうそうそう。これちょっとね、あの分けていってた理由が。 ここちちょっっっと太っちゃってるん当はこれがお父さんで、えー、っとお母さんなんで奥さんか、うん、奥さんがちょっと太っちゃったんですけど、はい、逆にこちらがお父さんで逆にこちらがシュ主として、はいえー、お父さんが奥さんを背負ってると。うん<笑> <笑>いういう見方もできるかな。見方もできる。きるかなっていはいはい。ご、はい、気にかなる方は分けてもいいですよと。うん、はい。まあでもウソ好きな人ね、うん、結構いいと思う私も好きなんですけどね。はい、引き流しでいい雰囲気が出たんじゃないかと思います。はい。はい、ということで司、はい、日間ありがとうございます。あ<笑> そ,、ね、<笑>そだ。けのに<笑><笑>、はい。はお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。多分先に国風の動画が、うん。<笑> ああそうですね。国風化今、まあ、売店です、ね、売店の動画は先だと思う。そうですね。そこが一番ね、うん、やっぱり宣伝するには早めに出さないといけないし。ひやまさんあんなに買うとは思いませんでした。いやいや、買えすぎちゃいましたよ。<笑>いや、本当に。去年からすごいですよ。ねあんな。あんなに大量、両手持ちきれないぐらい。あのね持ちきれ持ちきれないぐらいね。君のさんもね。そう。そう こんなところで踊り出すと。踊り出す、ね。<笑>なんかどうもお酒飲んでたみたいでね。<笑>びっくりしちゃったっ。これでう？広末さんとはなんてああ、ようた初対面だったですね。初対面。初対面でいい方ですよ ね, いいね。ビッグボス。ビッグボス。予約してた五月そこにあるんですけど。<笑><笑><笑>どこ？どこ？<笑>バージョン2で。 まだこれからいっぱいいろいろ昼散歩でお金を使わなきゃいけないと思うん で, そうです、ねえー、私の知る限りなんですけど。はい 先週も山木買ってましたよね。先週そうね<笑>。さらっと<笑>さらっとねあ。あ買いますみたいな。買いますってあれは<笑>自分の値段聞かずに買いますってやつだね。ね<笑>そうですね。自分でも言っちゃったと思って。買いすぎですよ本当に。最近。いやその値段聞かずに買うっていうちょっとかっこいいなって、うん。コンビニじゃないんだから<笑>。うんそうそうそうそうそう相場がねだってうまい円って言われたらうまい円で多分買ったし、幸いね安くしていただいたんで良かったですけど。 おまけはこんなもんですかあ、こんなもんで<笑>、えー、動画のご視聴ありがとうございました、はい、モンサイ Q ではスポンサークレジットを募集しております、うん、詳しくは概要欄をご覧ください<笑>よろしくお願いしますそんなお得な企画ができたんですか<笑><笑>なそ ん, <て><笑>んなにお得な企画ができたんですか<笑>広告で す, 広告です、はい、<笑>はい。ぜひお願いします<笑>